今日は怒ってますまあ喧嘩っていうやつですよでもまあ大したことじゃないので全然いいんですけどねまあでもね今日は流しそうめんを買ったんですよ機械をねで流しそうめん買ってと花火も買ってでちょっとね花火大会とかも中止になってるからこそ今なんかちょっと夏っぽいことしたいなと思ってまあ仲直りの意味も込めてやりたいと思います なんだよ。なんだよ。なんだよ。終了。そうめん、やっぱり、イボの糸。イボの糸。<笑>じゃーん流しそうめんの機械<笑>欲しかったんだよね。うん。さて、問題です。はい、これから、何回これを使う機会があるでしょうか<笑>そうだね。そうだね。<笑>いや、使おう。使いましょうか。使おう。うん。 さあじゃあ、はい、というわけで、うん、回していこうかなと思われます、はい。思われます。お願いします。スイッチ。うん。うんいや、すごい。じゃあちょっと、すごい勢いで回っている。入れてから。うん。いくよー。なんかすごい音してるけど。はい。あー、すごい。<笑>はい行きました。回ってる。はい、いきました。食べて。はい。あ ー, あー、つ<笑>かめた。うん。美味しい美味しい。やっぱ、いいね。流れてるそうめん、いいね。 うんトうちゃんも食べてみてカよし、いただきまーすトあ、おいしいおいしいねもうんまあ、ちょっと流してあげようあ、ありがとうありがとう薬味も入れてねトうんトみょうんうんうん、妙がうま すごいんじゃないうん、うん、ありがとうひにょこれ上から見たところすごいぐるぐる回ってるうんうんうんやっぱ冷たいのが美味しいね、うんうん、確かにみょうがおいしいようん本当はハンかすごいのあるじゃんウォータースライダーみたいなやつあるねうんあれも欲しいんだけど、はいはいはいはい、あれこそ使わないよなと思ってそうだねまあ気をつけてよ だいぶセクシになってるよでもなんかさ浴衣、うん、こうやっって腕まくるのちょっと燃えないああわかるかなわかるなんかよくさわ<笑>かんない、ね、学生の子がしてるイメージ、うん、あ, ーあ暑いも浴衣って暑くない涼しいものなのそもそもものなんだろうけどね臭 く, くなっちゃうからさこれ一気に入れていいですかいやいいよそんなこと言ったらさもうそのまま食べた方が早いんじゃないの<笑>って話になるからね<笑> 回んなくなっちゃうよ。うん。いっぱい出すぎて。回んなくなっちゃうから。<笑>とりあえずそれからょっ。<笑><笑>流しそうめんの意味。<笑><笑><笑>天ぷらそうめん。はい。スーパーの天ぷら。天ぷら。<笑>どれ食べる？うん、俺茄子食べたい。うん。うん。うん。うん。おいしい。おいしい。<笑>え、おい。 終了。何。やめて壊れるから、こんなことばっかやってると。なあ、もうやめてくれない。ああ。ため息つかないでよ。<笑><笑> エビ食べよう。これアスパラかなねアスパラかねなぁ<笑><笑>ごめんね、急に放射が出ちゃうからそ俺、うん、そ う, そう急にねこうしてる急にお声で叫びたくなっちゃう<笑><笑><笑>なぁ<ー><笑>まーまー<笑>近やめなにゃまーまー まハ、あ、モるああハモ る, る, る、うん、どうぞあーあーあー<笑><笑>これやりたくあああああああああああああああああああああああああああああああああああい。これああああああああああああああああああああああああ な<笑>んで<笑>そういうのやってないで大丈夫。<笑>さっきさパン食ったんだよな。パンと目玉焼きね。うん。あとチキンチキンも食ったよ。うん、2時間前くらいやろう。うんうん、30分前くらい。<笑>どう？浴衣？ やってる や, やってるかなやってます何、ね、やってるよとあじゃあもうオッケー決めました何やっぱり僕らの恒例エロック食べる選手権しようかあいいよ<笑><笑>みんな望んでるんだ望んでましたこないだのさ待ってましたって感じでたぶんこないだのやつはさしょうちゃんの方が勝ちみたいなコメントが多かったじゃんああもう絶対負けないじゃじゃあいいよカメラに向かってまずょうさんからえっ俺からなの じゃ、あ言っていただきましょう、りょうさんのエロい、あ、だめだ、エロいとか言ってあるかもしれないから、え、うん、えまう、えー、これ、はい、うん<音楽>。ほうほうほう、何がおおなのか分からない<笑>。<笑>お願いします。いただきます。 まあね、うちはただ単にそうめんを食べるんないですかそうん止めないのおなかいっぱい。 じゃ次は花火をしようと思いまーすイエーイやったひょょう。そしたらですねもう外もすっかり暗くなったので花火をしに行きたいと思いまー す, いまーすというわけで公園にやってきましたー近くにここはお水もあるので安全にやりたいと思います<音声> おーきれいあ綺麗いいね い, いねわあ綺麗だなー夏だね夏だね暑いねうん<笑><笑>怖いよだんだん小さくなってるからうん綺麗だねうん早速 かかうん、うん、大丈夫。おえー、すごい、きれい。きれいだね。多分ね、もう次のも用意しておいて、それでもつけた方があ。あっつっ、つ、ね、つけて。次の。うん。もうん、つけたほうがいい。 つ け, けて、つけて、つけて。いい。かいさされた。うん、おお。あ、じゃ、わあ、すごい。すごいね。わあ。すごい、めっちゃ近くが来る、うん。すごいね。うん。 でもさ、今年はさ、うん、なんか夏祭りとかも、ないけどさ、うん、来年とかはあったらいいね。そうだね。一緒に行きたいよね、また。また一緒に行きたいなね、うん。すごい綺麗。すごい、フラッシュが。ね。 ままたたた、うん、来年もねね、うん、そうだ、ね、来れたらいいな、うん、花火しよう、ねまたはい、はい。というわけで、今回の動画ここまでにしたいと思います、うん。一緒に夏祭り気分を味わえたっていう方は<笑>、高評価のボタンと、チャンネル登録をお願いします。ますえー、インスタ、TikTok、Twitter もお 願, お願いします。ではまた